ええー、みさん、こんにちは。ええー、お隣、群馬県、ええー、だるまの町、高崎市からやってまいりました。襲来病だ、と申します。よろしくお願いいたします。 まずは、えー、このような好献のもと、えー、4年ぶりに、えー、開催をされましたこと本当に、えー、実行委員会の皆さんはじめ、ね、お客様も含めましておめでとうございます、えー、私たち高崎市でも、えー、来月10月の9日に高崎ライブフェスティバルというよさこいのお祭りを予定しております、えー、こちらも4年ぶりになります、えー、栃木県から たくさんの参加のチームそして今日ご参加していただいているチームの皆さんからも多数参加をいただいていますので今日はそのお礼の意味を込めてそれだけで踊りに参りました4回全力で踊らせていただきますのでどうぞごゆっくりご覧くださいよろしくお願いします 戻らせていただきます参ります ありがとうございました